ここに行きます。今からあのー、静岡県のさわやかっていうハンバーグ屋さんなんですよ。<笑>で、今ただいま21時寒いめちゃめちゃ寒いです。いや、ちょっと矛盾してるんですよ。<笑>パラドックスな爽やかのハンバーグは一番応募数が多かったんですよ。なので、まあ、行かないわけにいかないなと思って。あと第1回の都民賞が爽やかなのでハンバーグ食べに行きたいと思います。はい。 バスそうですもう本当落ち着かないんですけどちょっとさっきから<笑>だって50分に来るって言ったのに56分だったんだじゃあ行きますはい、はい、ということでここ着きましたはいでもバス快適だったねそれはそうでしたね本当にオープニングで俺バカなんかふざけてアイス持ってたじゃん寒いのにアイス食べてくるみたいな 本物のアイス普通に雪めっち ゃ, いっちゃ寒いっすめっちゃ雪残ってるし寒いし<笑>御殿場の駅にいるんですけどここから歩いて10分20分らしいので歩いていきたいと思います、はい、もうね暗い道がはい寒いもう超寒いっす終電ってやっぱないもう終電はちょっと待ってください あ、ないです。<笑>最悪だよ。いや、で、止まるとこ決まってないんだよね。ないです。おい、地獄だよ。え、ちょっと野宿嫌です、俺。<笑>野宿できないよね、多分。死ぬよね、多分。死にます。<笑>あれじゃないもう、すぐですよ、本当に。あ、本当すぐですね。あ、ね、なんかこっち開けてるな。静岡県は、駅前より爽やか前の。<笑> はいじゃあ行きますはいはいちょっとじゃあすごいぞめっちゃ美味しそうだもうこれだよね絶対げんこつハンバーガー頼んだけどなこれいく爽やかステーキいそうはいえっとあ と,、うんあと フライドポテトお腹減ってるじゃないですか<笑><笑>チョリソーとベーコンにしようはいはいって言って肉ばっかりですけど<笑><笑>オッケーじゃあ頼もうはい 日本ソースをおかけしてよろしいでしょうかはいはいこちらの羽がおさまりましたらお寝かりくださいありがとうございますはい、おすすめがけますのでねはい、ありがとうございますうわあ、すげえ。じゃあライスもおしますのではいいや、ちょっと必死。はいすごいぞいやも美味し、もうおいしな夢のような光景が飛ばしてめちゃめちゃおいしそうです最高だないや、最高だ な, 高だな本当にすごいな 絶対美味しいじゃん。きますかじゃあいただきます。本当に夕飯食ってないんだよね、俺はね。食べたい で, すでも今12時だから<笑><笑>、ね。行きます。うん。美味しい。すごいな、本当に。来てよかったわ。 ちょっとレアな部分があるっていうのが一番美味しいらしいです。美味しいじゃあポンドマッティーズ<笑>はいポンドうまっ野菜うまいな野菜じゃないです<笑>でもう一つ爽やかステーキでこれ。 これもね、すっごい評判だったみんなにこれ分厚いもんねまずね分厚いです僕ミディアムがやっぱ好きなんですよワインとか飲む時は結構レアルで食べたりするんですけど今日はちょっとミディアムおいしいこれは最高だな本当に もう本当に幸せだな美味しいものを食べれればそれでいいからなうわちょっとこの裏もちょっとてんていううわかりますかこのちょっとこ焦げ目というかこのだソースがちょっとこ う, うーんついてる感じうんしいこれを食べるために生まれてきたんだなと思うわいも食べようじゃんいただきます いやそっちかい<笑>いやそっちかいステーキまあ。うん<笑>めちゃめちゃ美味しいですねえいや来てよかったわ本当にもう終わっちゃうようわこれ一口入んなそうだなきます最後一口 美味しかった。だよね本当に遠くの方でも全然送ってくれれば本当に野を越え山を越え谷だったわ<笑><笑> 山, 山を越え足りなかったわ。山山を越え谷を越えとか。そうだね行きますのでぜひ送ってください。サワヤクとても美味しかったです。しっう待てないからい晴れててもいい。よ 間違いなてっい。<音声><笑>